ストレッチするだけで1回でもお腹がぺったんこになるメニューを紹介していきますでまずは寝た状態で足の裏を合わせましょう腰を床につけたり戻したりします骨盤を押して床に腰をつける緩めるこういうことを繰り返しています もし腰が床につきにくい人はちょっと足をね持ち上げてからつける感覚を分かった上で足を開いて同じようにしてくださいこういう動きです、OK、今度は足を内側に両方倒して こ, ういう こ, ね、ここいうういですとを引退して回る腰がつく感覚はね分からない人もやっていけばできてきますのでまずはね分からないままやってください。 腰が硬かったり、ね、股関節周りが硬かったらうまくね骨盤が起きないのでオッケー今度は片方だけパカッて開いて同じように動かします、1. お腹を引め 動かやすくなります。よく体を起こしていく腹筋運動で体が持ち上がらないよっていう人は反り腰の人が多いのでこの運動がね一番初めにやるとおすすめです。スマホ見ながらねできますので。 リラックスして行いましょうこんな反対で、ね、同じように骨盤を動かします、はい、慣れてくると、ね、骨盤を起こしていく時間を伸ばしていきますので、ね、最後までやっていきましょう 膝を上げたままま腰つけときます起こしたままちょっと足をね動かしたらちょっとこうなると思ってまたすぐ戻してこういう動きをしながら骨盤を起こしたまま腰が床から離れないように。 見てくださいもし骨盤がね倒れて隙間ができたらすぐ足を戻しましょうオッケー今度はね交互に膝を倒していきましょうこれも骨盤を起こしたまま 真ん中になった時にねちゃんと腰が浮かついてるように動かしてくださいこういう細かい動きをねやっていくとお腹の引っ込んだ姿勢がね体の身についてまた反り腰にならないようにね体がキープできますので。 今度はね膝を曲げて片足伸ばして戻しましょう骨盤がね倒れないようにキープもし伸ばして骨盤傾いたらこの辺で戻してください倒れる手前で足を戻す 骨盤が倒れて反り腰にならないように、ね、保つ筋肉がね、鍛えられます。オッケー。じゃあ、一回足を伸ばして、腰をね、揺らしましょう。今はね、骨盤がね、倒れ て, てもいいです。し、は、っ、い、緩めましょう。 空いるので骨盤がさらにこうなってます。このまま切る多分膝のバスクが辛いんで、たまにね。休んでください。休んで伸ばす。す休んです。足上に上げた時はしっかり腰をね。床に押し付けてください。ちょっとこのお尻もね。持ち上げるぐらいの感覚です、ね。 床に足をつける。Okay。今度は。Go。上の足がね。 少し曲がっててもいいです。足をね上げるときにしっかり骨盤も一緒にグーっと とすちょっと腰に決まっ て, て腰の隙間を埋める。慣れてきたら腰の隙間できないように動かす。 力が弱ってきたらたまに骨盤倒してもいいです倒す、倒す倒す OK 今度お尻を持ち上げましょう骨盤も来てるんでねこのまま足をね動かします足を上げてさらに起こす 今の足肩幅でお尻を上げてお腹をちょっとねかすっていきます軽くねへそ下ぐらいを緩めましょうもし上げとくの疲れたらねたまに下ろしていいです 便秘改善にもねすごくいいですからねもみもみしましょうはい、okay. 今度はね同じようにお尻を上げてお肉をつまみます腹の肉をぎゅっとつまんでねちょっと引っ張るようなイメージ ぐ, ぐぐぐぐって引っ張りながらね揺らすようなイメージ お腹の脂肪が取れやすい人は柔らかいですからねつかみにくいよとかね硬いよっていう人はちょっと燃えにくいんでしっかり筋膜剥がしましょう OK! で今度は、ね、手は頭このままねちょっと起きたら戻るクッと起きたら戻るこの足開いたね腰を床につける感覚を作ったままこういう状態から起きてる。 やってみた方はコメントで教えてください。